皆さん、こんにちは。AKB48 とチームメイト、チーム4県人、香川県代表の上天祐奈です。このチャンネルは、繊維、樹脂化学品、建在分野を支える企業、ザヒカセや ア, アドバンスの提供で、視聴者の皆様の暮らしに役立つアイテムや情報を紹介していく番組です。 今回の配信は私、仰天由里奈が MC を担当させていただきます今回はウェットワイパーでも液晶ディスプレイ用に特化しているというウェットワイプ 4LCD というアイテムをご紹介していきたいと思います今回こちらのウェットワイプ 4LCD をご紹介いただくのは旭化成アドバンスの森山さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします早速ですがこちらのウェットワイプ 4LCD の特徴を教えてくださいはい こちらのウェットワイプフォール CD は液晶ディスプレイの汚れをしっかりキャッチしながら拭き取り後も素早く乾燥させて美しい仕上がりのクロスになります。スマホとかタブレットとかにも使えるんですか？はい、もちろん使えます。スマホ、タブレット端末だけでなく液晶テレビ、タッチパネル式モニター、業務用のデジタルサイネージ、医療用ディスプレイなどなどさまざまな液晶モニターの清掃や。 メンンテナンスを行うことができますなるほど、ウェットワイプ 4LCD の一番お勧すすめできるポイントはどんなところになりますかはいとにかく仕上がりがきれいなところでして、実際にこちらのウェットワイパーを使っていただくと、実感として分かりやすいと思いますので、こちらでご用意したタブレットの液晶画面を、さん拭いてみてみください、うん、おい。見えますかね。 すごいいい感じで手赤い汚れがたくさんついてますではこのウェットワイプ 4LCD を使って拭いてみたいと思いますじゃあちょっといいですかはいよいしょあすいませんれでは気持ちが見えますかね もう綺麗すぎて私がちょっと映<笑>っちゃった皆さん分かりますかねすごいもうピカピカでめちゃくちゃ綺麗に拭き取ることができましたすごいですねそうなんです界面活性剤と極細繊維不織布のダブル効果で汚れをしっかり落とすことができるんです視聴者への方へはもっと分かりやすくその効果を知っていただくために 水分を含んだお手拭きと比較している動画があるのでご覧ください。どうぞ。 はいご覧いただいたようにもう仕上がりが全然違うんですまた歯磨き粉などに使われる原料を使用しているため対象物に対する影響が少なく幅広い用途でのご利用が可能となっていますここまでピカピカになるといろんなモニターやディスプレイを拭きたくなってしまいますねそうですね近年人手不足によるロボット化の進行や情報表示のデジタル化により ディスプレイのある機器が増加してきていますのでそういった液晶パネルを傷みにくいクリーニング製品の需要が高まってきています耐電防止効果のある成分を配合していますので汚れを落とすと同時に故障の原因となるホコリをつきにくくすることも特徴となります汚れをきれいに拭き取るだけではなく繊維故障対策にも役立つアイテムになっているんですねその通りですね 今回ご紹介した w e t w i イ e 4 l c d は概要欄の旭化成アドバンスの EC ショップサイトつごもり生活より購入ができるので皆さんチェックよろしくお願いします森山さん本日はありがとうございましたありがとうございましたチャンネル登録とよかったらいいねボタンもぜひよろしくお願いします以上 AKB48 の仰天イリナの MC でお届けしましたまたねー まるごとに挑戦って私何をするんですか。はい、タイアン出てこいや。